牛 は, 墓におるはずだあこれで皆か 戦えるやつだけ集めた他の連中は動けなくてな砦を襲うには心もとない枯れ木に満開の花を咲かせる方がたやすいかもな七にせありだ七に陥らぬよう進めたいもんだな 石膏が戻った来い中に大勢いるぞやぐらには呪し術も船の兵に加勢されては一大事だな挟み撃ちに遭う俺が何とかする筒を壊したら撃ち入るんだ失敗したら俺の仇を撃って兵糧を奪えばいいそりゃ名案だ 夜ぐらから目を離すな。分かったよ。す<音>っ<声>。 アンチェ Huh? <laughs> してやらねばなやぐらの火が見えるはずだ頼むぞ竜像。 いかがでしたかここじゃないなこっちはさっぱりだほら食料を運ぶんだろう<笑>食いもんがねえらにもなかった他にはないか<笑>もうこのムクロと神の山だけだ見せろお前埋めるのか鑑賞ならば多少はないつの間に孫子を学んだ折だ ここは中継所だだったようだ兵糧は今頃船に船は港だ追いつけやしない鳥では奪ったまさかお前話を聞こうかまずは様子を探ろう たまに猛虎の小舟があるの陣はまさか突っ切るとか言うなよ堅い防備に急兵か正面からでは難しいな仲間を敵陣に送り込むのはごめんだぞ急兵を崖に置け周囲を引きつけた隙に船を盗もう あの火薬に火を放ってはどうだひととき気は引けても浜から目を離すことじゃねえな鳥のことはまだ気づかれてない奴らが気もしない味方を待つことになる船を盗むまで時を稼いでくれその後は森に逃げ込め合図を出したら好きなだけ暴れるんだ行くぞ浜に降りよう聞こえたな行くぞしら見ててくださいお前の戦い方 長家の刀比べを思い出したお前は手だてを選ばん勝負だからなお前も本気だったろさてね何が言いたい別にただ思い出しただけだまたいずれ話そう死なずに済んだらな<笑>用意ができたようだな松明を頼んだぞさすが俺の仲間だ あの日を見ろよ を忘れたのかよ。兵の相手をするな。多くの船に乗り込むんだろう。<笑><笑> 食い物を探そう。 刀比べは煩わしかったのか気づいてくれたか何もないな早く言えばよかったものを言いたくても会えなかったないいさ昔の話だ<笑>ないな 俺はあったかいや隣の船聞こえたか4人いや5人はいる逃げ場はないな戦うぞ がいるぞ。弓はあるか？ 手が来た殺せどうしよう、はいうん Oh! <sighs> ここにもなけりゃ次の船にあるはずだ俺が行こうここは任せる流行るなよ これは何だ猛虎の兵略者竜蔵と話そうこの船にもないか何かあるはずだが奪われた兵糧はどこへ竜蔵 なんてなくても倒せたぜだろうなあのデカっパラ見たか食いもんは奴の腹ん中だよ<笑>どうしようしう俺たちの食いもんが牛蔵逃げるぞ泳げるかそれしかねえんだろ肝回ってる行くぞ 見つからぬよう隠れなければあそこに身を隠せそうだ食い物持って帰るって約束したのに空手で戻るとはな別の手を考えようそれまでに全滅しちまうぞ船でこれを見つけた敵の兵略図だ補給路が載ってるか地図も書かれていた役に立とうよこせ抜けがけするつもりか 俺はやつらを養わなけならお前とは違うその地図がいるんだ金田の木には来てくれるな約束しよう姿を見られるなお前のようにか もう子相手にはまだ足りぬ。